ということで こ, こからはですね私たち、やはりあの実際はチアリーダーでございますのでまあ、ちょっとお誕生日をね毎月応援をさせていただいていつもは座ったままの応援なんですけども今月はあれちょっと見た顔が入ってきましたね、あ全日本女子役の、OG、会会長のセッキーが来てるじゃないですか、おおおセッキー先輩いらっしゃったんですか の ゴ, ーとゴーソウルという曲に乗せて、3月生まれを応援したいと思います。この会場内にに月生まれれさんんが何人かいいいいいいいい。るるっていうに聞いて聞ですけれども、あはうう、えっと、じゃああょ 森、え、森、っと、森田田田田さささささささん。んんん。ん。ん<笑>、<笑>はい、ん。自自自分分分でででで私がが。言言言っっっちゃゃた。た。紹介なないいいか。かわら。はい、森田さんね。<笑>来ましててみよう。す。ええ続いて次あとねスタッフにいるよ。<笑>あああ あのよしこです。よしこよし こ, よしこね、ヨ よ, よしこねしこ、お母さんが誕生日なんですね。<笑>一心に受けてお母さんに流そうということですよね。はいはい、<笑>ここに来てお母さんの応援を。そしてスタッフのたける、たける。あともう一人の方います。はい。も、は、う、い、母のよしこに負けるわ。はい、<笑>誰誰い誰彼女です、はい。あ、本人？え本人も？<笑>あじゃあね。<な><笑> ちゃん、okay, okay. はいいいいっっぱぱだね。今日もう一回手あげて、覚えおくから。うん、もさ母 o k o k o k o ね。<笑>